陸流、本当にペアに出会えてよかった。演技後には、かばい合い、する瞬間も、日本ペア初の四大陸選手権優勝を叶えた、地道な努力。フリー演技を終えた木原隆一は、崩れ落ちるように氷の上に倒れ込んだ。三浦里来も全てを出し切ったというように氷に両手をつき、二人でお互いをかばい合うし草さを見せながらも、なかなか立ち上がることができない。 今までのスケート人生の中で一番きつかったんじゃないですかね。キスクライに張っていったのは初めてです。演技後、木原はそう言って苦笑した。過酷な地で手にした、日本ペア初のタイトル、USFS、アメリカフィギュアスケート協会の本拠地、コロラドスプリングスで開催された2023年四大陸選手権。ここで三浦里来木原隆一は、 日本のペアとして初となるイスチャンピオンシップタイトルを手にした。ここにはどのような目標を持って赴いたのか。そう聞く時原はこう答えた。シーズン最終戦の世界選手権に向けて、レベルチェックや、しっかりやってきたことを試合で出せるのかなというのを確かめたかった。世界選手権に向けての準備段階です。ただが実際には、準備段階以上にチャレンジングな大会となった。この土地の標高は1800メートル。 酸素が薄く、マラソンなどの高知トレーニングにも使われる。過去にグランプリファイナルやスケートアメリカなど多くの国際大会が開催されてきたが、どの大会でも選手たちが後半に酸欠にあえぐ様子を目にしていた。普通に歩いていても足が重くて前に進まず、息が切れる土地である。特にペアでは、演技後に氷の上に両手をついてしばらく立ち上がれないスケーターは少なくなかった。 そんな痛々しい選手たちの様子を目にし、以前はキスクライに設置されていた酸素吸入器がなぜないのか、疑問の声が上がっていた。だがこれは年々変わるドーピングルールなどの理由から、被災者側の意向で今年は設置されていないのだという。もちろん演技後の選手は血中酸素濃度をチェックし、一定値以下だった場合は医務室にて治療としての酸素吸入をする準備はされている。 と日本チームに同行したチームドクターが説明してくれた。ミスもリカバー、キャラの言葉に感じた、余裕、初日の SPU、LL ネバーウォークアローンでは、三浦が3等ループで転倒という珍しいミスが出た。それでも素早く立ち直って、残りをノーミスで滑り切った。転倒しても70点台を出したのは、他のエレメンツはノーミスで、リフトやスピンなどでしっかりレベル4が取れていたためもある。 どうやって瞬時に気持ちを切り替えたのか。リダクション、原点がついてしまったので、次の技の精度を上げようと思って自然と切り替えることができました。三浦はそう説明した。一方、転んだ遅れを取り戻そうとしていた三浦に手を差し出しながら、滑り続けていた木原はその時どんなことを考えていたのだろうか。どこから音を拾おうかなと思って、しっかり元通り入れば技をしっかりはめられる自信はあったので、 どこからトランジション、二人の動きを合わせようかと考えていました。そう語った木原の言葉には、積み上げてきたトレーニングと、試合の実績に裏付けられた余裕が感じられた。毎回完璧な演技ができたら、もちろんベストですけど、我々人間なので毎回完璧な、毎回ベストを更新するというのは不可能ですので、シーズンは長い。今日みたいな日もあると思うので、また明日頑張ろうと思っていました。絶対戻したいと語る。 ベイビーキャッチとは、フリーでは、新しい技にもチャレンジした。3プラス2トーループに、さらに2アクセルを加えて、ジャンプシークレンスにしたのである。サッカーに三浦が肩の脱臼の怪我をして、トレーニングが2ヶ月遅れていなければ、今季最初から入れる予定だった。その一方、怪我の影響で抜いたままの技もある。キャラが開いた足の下を、両手を握った姿勢で、三浦を後ろからスルリとくぐらせ、引っ張り上げた勢いで、 お姫様抱っこの姿勢にキャッチする。コーチのメーガン・リュハメルから教わった技だが、名前がないので、ベイビーキャッチと呼んでいるのだという。ポイントのあるエレメントではないが、彼らのトレードマークでもあり、プログラムを盛り上げるトランジションの一つだ。あの技は絶対戻したいんですよねと木原が言うのは、見栄えだけの問題ではない。次へ繋げるためのカーブに入っていく際に、 この技を取り除いたために次のエレメントへの切り替えが難しくなったのだという。今年はあれがなくなったので、パターンのズレが去年とは違うんです。三浦の方の心配がなくなったら、将来的には戻したい、と木原は繰り返した。全体でいくつか細かいミスは出たものの、最後まで大きく崩れることなく滑り切った。最後の彼らのトレードマークの一つ、木原が膝を折った姿勢から三浦を持ち上げるリフトは、 この標高で大丈夫なのだろうかとヒヤヒヤしたが、それも無事にこなして演じ終わった後で力つけて氷の上にうずくまった二人だった。フリー 137.05、SP の 71.19 と合わせて、総合 208.24 で独走初優勝。また新たな記録を作った。明かした思い、本当にペアに出会えてよかった。記者会見の壇上の席に座り、木原は高口にした。 結成した最初のシーズン、四大陸選手権に初めて、三浦とのペアで、出場した時、いつかプレスカンフェレンス、記者会見に出れたらいいね、というように話していたので、今日実現できたので嬉しく思います。2020年2月、ソウルで行われた四大陸選手権で11組中8位に終わった時のことだ。その頃の自分たちと比べて、どんなところが成長したと感じるのか。今もなんですけど、それ以上に、 当時の私は弱かったと思います。心配を引きずってしまったりとか本当に多かったので、それに比べたら今は練習の際に失敗しても引きずらないというのができているかなと思いますと三浦。その4大陸の直後にパンデミックが始まり、特にカナダはロックダウンが厳しかった。リンクが再開しても人数制限があり、 またアイスタイムの直前まで施設内に入ることができずに雪の中でウォームアップのためのリフトの練習をしたこともあったという苦しい時期を二人で乗り越えてきたという思いが彼らをさらに強くした今期は木原がペアに転校してちょうど10年目になる地道に重ねてきた努力がここ2年で一気に開花した三浦さんとコーチのブルーのマルコットにあって楽しくなくなっていたスケートをすべてお二人が変えてくれた 本当に感謝していますし、今、本当にペアに出会えて良かったと思っています。次のチャレンジは、埼玉での世界選手権。自国の観客たちの前で、さらに成長した姿を見せてくれることだろう。フィギュアスケート、表情の花、田村秋子、イコール、文。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。